ソ I have a problem. こんなにわかりやすい英会話ねえわじゃあ次は目覚ましのためだけに市街地でベタ踏みして100キロ出すアテキックトッカーテスラですハンドルの上半分なくて草 SNS 映えのために自分で切ったんだよ って言っても視聴者さん信じそう。谷口のブテルガにパークライ入ってそうな顔。2時間ふやかした再投稿みたいに言っててくさ。アホがベタ踏みしても事故る気配すらなかった。テスラ車は GTR すら上回るレベルの安全性を持った車だと証明されたな。おいお前ら黙って見てんじゃねえぞ。110番システムにちゃんと通報しろよ。家にゴキブリが出て帰れない。警察さん助けて。子供がジェットコースターの身長制限を1センチしかクリアしてないの。事故ったら不安だから救急車をスタンバイしてほしいわ。とりあえず先が詰まって て, て交差点内停止になるのにそのまま進もうとするようなレベルの人はまだ凍ってる状態でレンジから冷凍食品出してくってろカップラーメン待つの禁止コミケに始発で行くの禁止 ヘッドライトが片方切れてるとバイクか自転車にしか見えないんだぞヘッドライトのバルブ1個交換するために吸気の配管まで取り外さないといけないようなそんな設計にする自動車メーカーも反省しろよかったな次はサーモスタッドだまずインマニを外すんだその車種を取り扱いリストから外したいやーいお前の車の整備りゼールにいいか モテる男のラインのやり取りというネット記事はろくでなしだが、ダメな運転手のライン取りというのは確かに存在する。待て待てなんだこいつら、あれだけ煽られてもどかない方といい、煽る方といい、お前らどっちとも行動出てくんな。クルーズコントロールの設定速度から、かたくなに加速しようとせずに追い越し車線を塞ぐ。シエンタ、ハリアー、アルファード。シエンタの追い越し車線封鎖率。左から抜けるからまだいい。 延々と並走するトラックをなんとかしろ何が車離れだよ追い越し車線詰まりまくってるやんってな職場の人がみんな結婚して子供まで産んでるから少子化っていうのがピンとこないあれ待て待て待てそこは無理だろそんな前後の感覚じゃシエンタを左から抜けないぞぶつけて事故に巻き込んでくれるなら賞賛するがさ でもどうだろうな、そんな奴らだし、本線に停車して自己渋滞作りそうだが。ありえる話すぎて、信号機が消えてるの見落とすじゃねえか。車でびっしりだったら完全に詰まる可能性あるが、これだけ空いてれば、慎重に徐行で入ればなんとかなるだろ無灯火でこのスピードあ。車間の取り方と、ライトをつけるタイミング、これだけで運転手のレベルがわかるそうな。クレームはつけるくせにライトはつけない。 しかもそのクレームの内容っていうのが、商品改善につながるフィードバックじゃなく、ただ誠意を引き出したいだけの老害妨害だったりする。コールセンターにかけた時、開口一番で怒鳴るような人にならない。子供の教育は、そういう失敗事例見せるだけで OK こっちも信号機消えてるのか、でかい台風でもあったようだな。 信号機もついてない交差点に、雨の中でそんなスピードで侵入できるとか、お前の免許は身分証かよ。シャムと対等であることを示すカードだな。金色のミニバンの方も、警察の誘導をうのみにして、右の確認もせずに入って、迂闊でしたな。どっちかが悪い。叩く。これじゃ進歩ないんだよな。アンパンマンとバイキンマン。脳がそうやって形成されてる。神奈川県警。警察舐めてると捕まるらしいですね。私のドラレコ動画。 速度違反しまくってるので、いつか逮捕されるだろうなと思っています。警察に捕まったら、自分の車がどれだけ高性能で、どれだけ真面目に運転してるか、語ろうかな。ホワイトハッカーみたいに、パトカーの運転手として転生する未来。覆面パトカーとして、160キロくらいで流しながら、80キロ制限を120キロで流す人を後ろから捕まえる。意味わかんなくて草変なボルテックスジェネレーターとか、ガーニーフラップとかついてる覆面を見かけたら、多分転生した私なので捕まってね。は ただ法律法定速度守れじゃなくて、どの領域でも破綻せず、第三者の事故も未然に防ぐ安全運転へ。貧困者に分配すれば、富裕層から泥棒しても OK みたいな言い分。何それ今の政府やん。むしろ貧困者の生活費も容赦なくむしり取ってる。地方にある無駄に豪華な触れ合いホールを見たら、察してください。